皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月31日、ハロウィン当日になりました。まずは、先日の秋祭りの特典を忘れずに受け取りましょう。特に、今回は秋祭り特別特典として、メタル迷宮ペア招待券がありますので、お忘れなきよう。さて、本日の動画の本題です。今週から、バージョン6に向けての準備期間が始まります。 まずはこのエピソード依頼帳です。このクリア報告をバージョン6まで持ち越した方がいいかもしれないというお話です。経験値18万5000ポイントを海賊のレベル上げに使うのもいいですが、私のおすすめは海賊の特訓スタンプ185個として使うことです。経験値18万5000ポイントはメタル迷宮とかであっという間ですが、特訓スタンプ185個は相当面倒くさいからです。以前の動画の繰り返しになりますが、 同様にこの週替わり討伐のクリア報告もバージョン6まで持ち越しますその目的はやはり経験値ではなく特訓スタンプでもらうためですバージョン6になってしばらくの間は日替わり討伐も特訓スタンプで受け取った方がいいかもしれないというお話です達人クエストについては海賊の特技の宝珠とかが絶対に追加されるはずなのでそれを目当てにクリア報告を持ち越すのもありかもしれません ただ、達人クエストの報酬で、ピンポイントに海賊の特技の宝珠をもらえる確率は相当低いので、持ち越すのは来週の分からで十分かもしれません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。